えっと、100最後に大切な人に贈る言葉見てくださってる方々はファンの方なんか長い動画になりましたが最後までありがとうございましたちょっと100じゃないですけど<笑>これで私のことがお分かりいただけたら幸いですえ皆さん